マーベラスエンターテインメント一期当選エロクエ 南陽三国志の英雄たちの魂が封じ込められた尖玉を用ち彼らの宿命を受け継いだ当主たちが覇権を争う群雄割拠の地関東関東を全ていた洛陽高校の藤卓中英亡きあと孫作伯父率いる南洋学院。 劉備玄徳率いる生徒学園そして曹操盲徳率いる巨匠学院が天下を三国に分けるがごとく台頭していた竜を覚醒させ関東制圧に向けて一気に勢いをつけた魔王曹操盲徳を迎え撃つため南洋生徒は同盟を結んだそしてついに現世でも私有を決する激しき石壁の戦いは幕を開けたのだった